現存する政党の中では最も古い政党らしいのですが、すでに手垢まみれということなのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。日本共産党が岐路を迎えているという趣旨の記事です。産経新聞の記事を引用します。 共産党は 27-28 両立の第4回中央委員会総会4中層で、さっきの衆院選で立憲民主党などと展開した共闘路線を参院選でも継続する方針を確認した。ただ、立民代表選に立候補した4市は共闘のあり方を見直す考えを表明している。共闘したにもかかわらず、 衆院選で議席も得票数も減らした共産は、機関紙の部数や党員数の減少にも直面しており、来年の決闘100年を前に正念場を迎えている。国民に対する公約だ。参院選でもこの立場で臨みたい。C ・和ズ委員長は、四中層終了後の28日の記者会見でこう述べ、衆院選で 立民などと行った候補者調整を含む共闘を継続する考えを示した。衆院選では共闘の調整が遅れたとし、参院選に向け早急に他党との合意を得たいとも語った。とはいえ、共闘は相手があってこそ成り立つ。立民代表選に出馬した四氏は、共産との連携を続けるべきだとしているが、 共闘とのあり方は見直す考えだ。立民は衆院選で交代し、共産が期待する政権獲得後の限定的な閣外協力を含む深い関係が続くかは不透明だ。C 氏は4種の見解にコメントしないとしつつ、新代表への期待として力を合わせて野党共闘の路線を発展させていきたいと述べた。 難題は他にもある。政党交付金を受け取らない共産の活動資金は、機関紙新聞、赤旗の購読料と、党員から集める月々の党費が格だ。しかし、赤旗の部数は減少傾向にあり、100万部を割った。党員数も高齢化を背景に20万人台にまで減った。赤旗は16日付で、 全頭的には、毎月3割前後の党費未納党員を残しています、と発言。共産の事情に詳しい政府関係者は、党費はきちんと払ってね、という切実なお願いだ。資金面で相当困っているのではないか、と分析する。赤旗の宅配は党員のボランティアに頼る部分があり、党員減少は負の連鎖を招きかねない。 他藤との共闘に執着する背景には、独力での統制回復を困難にしている、こうした厳しい現実も見え隠れする。元参院議員で、党政策委員長を務めた筆坂秀吉は、かつては教託金を没収される覚悟で、全候補者を自前で擁立していたが、今は無駄金を使う余裕がなくなった。野党共闘でしか、 党が生き残る道がないのだろうと解説する。現存する政党で最も古い共産は大きな曲がり角を迎えており、シーシラの執行部の手腕が問われている。とのことです。段階の世代のサラリーマンを描いた人気漫画、課長島耕作の作者である広金健史さんは、今の時代からは考えられない 大規模な紛争の映像を見て、当時の大学生のほとんどが学生運動をしていたように思っている人も多いのですが、そんなことはなくて、実際に派手な運動をしていたのはわずかでした。しかし、思想的には8割ぐらいの学生が心情左翼で、若者の間では左翼がかっこいいとされていた時代だったのです、と振り返っています。その島工作ですら、 同僚に、いつまでも全教闘を気取って生きるな。あればあの時代特有の入り病のようなものだ。という趣旨のセリフで悟されるという場面があったかと記憶しています。左翼がかっこいいとされていた段階の世代とは、一般的に1947から1949年に生まれた世代と捉えています。2021年の現在、 72から75歳といったところでしょうか。高齢者に共産党の支持者が多いのは、やはりこの頃の流れ病に今もなおうなされている人が多いということだと思われます。若い人には全くと言っていいほど受けていない共産党ですが、その原因はどこにあるのでしょうか。共産主義とは、財産の一部、または全部を、 人々の共有のものとし、階級と階級間の搾取のない社会を作り出すという政治思想です。その政治思想そのものに対して特に意見はありません。思想信条の自由がありますからね。問題はそのような社会をどうやって作り出すかです。共産党、共産主義者のこれまでの歴史を見ると、 資本家をはじめとする特権階級は決して自らの財産や特権を手放さないしたがって暴力革命によって労働者階級が特権階級を駆逐するしかないという考えに凝り固まっていたのではと思われる節があります日本共産党は2020年1月16年ぶりに綱領を改定しています中国共産党を批判するなど 党のイメージ悪化を警戒する文言も散りばめられていますが、日米安全保障条約の破棄や、自衛隊の将来的な解消などの文言は相変わらず入っています。共産党は機関紙である赤旗紙面において、暴力革命の方針を取ったことは一度もないと述べていたりしますが、公安調査庁はこれを真っ向から否定し、 派防法に基づく調査対象であると明言しています公安調査庁はその根拠として、不破鉄道元議長の著書の言葉を引用していますね。その一部を見ると、暴力革命唯一論者の議論は、民主主義を擁護する人民の力を無視した自動的な敗北主義の議論である。しかし、反対に、 平和革命の道を唯一のものとして絶対化する平和革命必然論もまた、米日支配層の反動的な攻撃に対する労働者階級と人民の警戒心を失わせる日和見主義的楽観主義の議論であり、解放闘争の方法を誤らせるものなのである。とあり、かつて日本社会党が唱えた、議会を通じての平和革命路線を否定してきた、 としています自衛隊を否定しつつ自分たちだけは武力に頼って革命を起こそうとしていると見られても致し方ない主張をしているわけです。要するに共産党の主張とは実現不可能な夢物語と自分たちだけのご都合主義が合わさったものとしか見られないということなのではないでしょうか。日米安保を破棄し自衛隊を解体して 一体どうやって国防になるつもりなのでしょうかこう言うと、共産党をはじめとする左翼の人々は必ずと言っていいほど、話せばわかると言います。では、その話せばわかるという理想を武器に、今すぐ中国共産党に尖閣への手出しをやめさせたり、韓国から竹島を返還させてくださいと言うと、これまた必ずと言っていいほど、日本も悪い、 というアククロバティックな喧嘩良性バイロンを振りりかざしたりしたますそもそもからして自民党政権を独裁だと批判したりしていますが党首が20年以上変わっていないのは日本共産党だけです。これを市委員長による独裁と言わずして何というのでしょうか。共産党がこの先支持を広めていくことはほぼほぼないと思われます。 唯一支持を回復できるとすれば、それは共産党という名前を捨て、市執行部が総辞職し、現実に沿った政策を提案していくしかないでしょう。もっともそうなったらそれはもはや共産主義の辛抱者ですらなくなってしまいますけどね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。